はい、what's u p y、yes. えー、今日はですね、フリースタイルフットボールのエアームーブっていう、まあ皆さんなんて言ったらかりが安いかな。フリースタイルあんま知らない人は、えー、足技って言った方がわかりやすいかな。こう、アラウンドザワールドとか、くるくる回す技の、えー、リハビリをしていきます。で、なんでリハビリかっていうと、僕1月から10月までもうずっと怪我をしてて、何個かね、こう積み重ねで怪我をしてたんですけど、えー、まあこれでやっと良くなってきたっていうことで、ついにね、えー、エアしていこうと思ってます。 で、まあどこまでできるかは分かんないんだけどぶっちゃけえー、まあ以前の自分の僕のレベルをちょっと皆さんにお見せしようかなって思いますまあ前まではこのぐらいできてましたはいーおお<笑> やばいっすねレベルこうやって見るとなんかわざとっぽくなってけどめちゃ<笑>これは無理だ多分ここまでは絶対戻せないです一、ね、日じゃはいでまあどこまで落ちちゃってるのかっていうのとねまあ逆にどこまでできるかっていうのが本当に未知なんで、まあ、それでもちゃんと練習するのは本当に久々なん で, で、まあ、気合い入れてやっていきますじゃあきましょうであそうだ靴を買わないといけないんですよあのずっと怪我してたんで エアしなないいいとどんん靴でもいいんでもすよぶっちゃけエアだけ結構靴とかねあの繊細になってくるん で,、まあ、こ, れであたこれで新しい靴を買いに行ってから練習いこうと思いますはいじゃあ早速いきましょうレッツゴーまあ、これかなサイズがあればこれにしますはい鈴鹿入れちょりましたタランっていう感じでとりあえずこれで駒沢公園に今来ました めっちゃ雨降ってる。Oh, this is i s shit? まあね、いつも蹴ってるとこ屋根あるんで、そこに移動して、撮らておりますで。あの、まあ、ボールとかね、靴とかね、紹介すると皆さん、えー、買いますって言って買ってくれるんですけど、えー、実はスニーカーが出ます、しばらくしたら。 というかもう1ヶ月以内ぐらいの話ですもう発売間近で知ってる方は も, もしかしたら何人かいると思うんですけど、えー、やっとやっとこのプロジェクトが、えー、形になる時は来ました6月から準備しててねついについにスニーカー発売することになりました、えー、詳しい情報はまた皆さん追って動画でお知らせしますのでぜひそちらお待ちくださいということで練習します はい、といととうこで、で別日ですめちゃくちゃ雨やばかったんであれから2日ぐらい経ちましたあーまあ今日は晴れてるんでバチッとやっていきますとりあえずじゃあ何から行こうかなマジで来て突然回してるんでアップもしてないからまあみんなご存知の、えー、アランド・ザワールド大車輪から行こうかなバチッと行きましょう Let's get it. 多分あれぐらい まあこの辺ままでではイージーですまだまだじゃあ次はクロスオーバーここかここだまあいいでしょうこれ靴がでかいっすわ皆さん靴のサイズ絶対間違えたじゃあ次はレッグオーバーでこのアランドドワルとクロスオーバーとレッグオーバー3つできると足技はそれの組み合わせでしかないんで えー、初心者の皆さん、とりあえずこの三つ練習してみてください。レコーバいーきます。これは練習。とりあえずここまでですね。ちょいちょ怪しい練習なんですよ。とりあえずここまでは、まあ、ぶっちゃけ。 10年くらいフリースタイルしてやってもこの辺は多分できます、えー、とじゃあこっからじゃあ次はいかに りますねえとこのズボンじゃ限界来たんで着替えてきます、はい、ら着替えました俺らが履いてるパンツゴールスタジオっていうスポンサーの服ですめっちゃ切りやすいんで概要欄に詳細載せておきます是非気になる人チェックしてこれ履いて振リ返スタルしてみてください結構かっこいいんでマジでおいしそです<笑>じゃあ次。はついにと一気にじゃあすごいズレックスの技とりあえずに じゃあ、まいじゃあ、次三回。いいっすね、いいっすね、いいっしょ、ね、し、いいっしょし、いいっしょし、よし。よしよしよしよし、今週していきますよ。次も三回でいきます。三回。一。一、二、三、一回のタッチで一気に三回回す。もすこれ世界大会でやったら。うーん。まあ、お前、まあまあやるやんみたいな。 レベルの感じですねまあ国内でやったらもうやべえみたいになるんですけどまあ海外だったらまあできるんやお前みたいな感じの技ですまあ緊張するちょっと怖いですこっから踏んだらねこうやって踏んだら実施するんだよ 思ってたより俺ででききるる結結構構すごい結構できるよしよしよしよ し, よし結構いけるからもうちょっと頑張りますえっとネックス今この時点で多分見てる人でできる人ほぼオラインやろうってぐらいのレベルなんですけどもうすでにえー、どうしようかじゃあちょっと得意得意ジャンルいっていいっすかいかせていただきますえっとノータッチっていうジャンルがあって技と技の間をもう繋がずにワンタッチも入れずに私からそんなのまま技かるっていう。 めちゃくちゃゃく超ダイナミックなんで結構好きなんですけどとりあえず2連続いんです。 これマジはい、今の4回スノータッチラスト5回決めようかな トリックとりあえずできましたしんどい俺マジ、まあ、ここまでできると思わなかった、はい、ということでじゃあ最後なんかいい感じのコンボパチッと決めて終わります20コンボぐらいハイレベルなやつやります今できる限りのやつねまあ、ちょっと頑張る で決めましたいや来たっしょあ一発で決まったわ何回もやったら多分体力続かないと思ったんでよかった一発で決まってと、はいう感じでとりあえず今日はこの辺にしておきます本当は、ね、もっとできるんですけど、まあ、冒頭に流したように大会でもっとハイレベルなことしてたんですけど去年まで男性怪我してたんで、まあ、ちょっとずつこれからモテしていこうと思いますえぜひチャンネルのフォローとグッドとあと今日の動画の感想をぜひ コメントでお寄せください<笑>はいということでとりあえず今回はこれです、まあ、じゃあまた次回までバイバイゲスト